皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。えー、いつもは星空関連とかタイムラプス関連でカメラの機材の話ですね。一眼カメラの話題を、ま、持ち出すことが多いこのチャンネルですけども、今日ちょっと違うんですよね。こちら。えー、今日ご紹介するのはこちらですね。スマートフォンです。えー、Google Pixel 6A かなうん。こちらをご紹介したいと思います。 Google Pixel 4ぐららいからかなこれは前の機種でいいんですかね前の前の機種うん<笑>、よくわかんないですけどその辺りから星が撮れるるっってて話題になってるんですよはいで、これねあのお借りする機会があったのでえどんなスマートフォンだったのかで実際星空写真家の私が星をこれで撮ってみてどうだったのかっていうのをご紹介したいと思いますそれでは行ってみましょう。<音楽> 先輩の整形写真家の前田典彦さん、はい、がですね iPhone を新しくしたんですよねでその時に iPhone で星撮れるらしいっていうのは聞いてたんですよでその iPhone で撮影した時のその撮影方法とかをブログにまとめてくれてるんですよで iPhone であの星を撮る方法を知りたいって方はその前田さんのブログを見ていただければと思うんですけどもその時にね前田さんが言ってたんですよね、えー グーグルピクセルの方がいいらしいよって言っなんですよでそれでああそうなんだとでスマートフォンでこう星撮れたらさすごい便利じゃないですかやっぱりその一眼カメラの方がもちろん画質はいいんでしょうけども、まあ、初めての方とか初心者の人とかそれこそカメラやったことない人が旅に行ってすごい星空を見たとわあ綺麗だなこれを何か写真に残したいなって思った時に一眼カメラやって じゃなきゃゃですよじゃなくてスマートフォンで撮れたらいいですよっていう話ですよねでいつかはスマートフォンで星が撮れる時代って来るんだろうなとは私も思ってましたが、まあ、ついにそれが来たという感じですね iPhone12 ぐらいから確か星が撮れるらしいっていう話は聞いててでそれで前田さんの経験とかねあと星空タイムラプスで有名な小林さんあスピッチュさんとかね、えー、もうスマートフォンで iPhone で星を成形撮った成形写真を撮った写真写真を SNS にアップしたんですよまあこれの便利なところはそこですよね撮ったらそのまま SNS にアップできるっていうそのストレートな作業工程っていうかそれがすごくやりやすいと思うのでやっぱりあのスマートフォンで星を撮れるメリットって画質以外にあると思ってたんですよただまあ自分もあんまり携帯電話ってね疎いっていうのもあって使ったことなかったんですがまあこの度 ちょっとレビュー以来というかねこれで撮った写真をもとにそのインタビューをですね受ける機会があったのでえその時に撮ってきてその感想をお伝えしたいと思うんですけどまずはあのこれで撮った成形写真見てもらいましょうかはいどうぞこちらですすごいよねこんな綺麗に撮れるんですねすごいですよねつるつるですよはい この制限写真、どうやって撮ったのか、どういう設定で撮ったのかっていうのをお話ししていこうと思いますが、まず手持ちではダメです。はい。三脚にスマートフォンアダプターをつけてで、そこにこれを固定するというような作業が必要になります。なので三脚は必須ですね。えっ、ー、と、カメラモードを起動して、夜景モードってあるんですよ。で、その夜景モードにして、しばらく置いてくると、 多分このスマートフォン自体が暗さとあと三脚に固定されてるな動いていないのっていうのを感知したらその夜景モードの月のマークが星のマークに変わるんですよねでこの星のマークに変わるとこれ天体モードといいまして天体撮影モードなのかなあのね4分露出できるんですよでこの4分露出っていうのが普通のただ4分露出するだけじゃなくてあの話によると15秒露出の写真を 16枚、うん、露出すするんですってそれで合計4分っていう話らしいんですけどそうですなんとスタックするみたい写真見る限りは多分そうだと思うスタックしてるスタックっていうのは、えー、撮った写真を、えー、平均化重ねていくっていう作業ですねそうすることで、あのー、SN 比っていうまあ要はあの画質が上がるっていうことですね写真の画質が上がっていくということにつながります で、ただ、そのスタックするだけでは、星っていうのは地形の地点に合わせて動いてますから、星が線になっちゃいますよね。えところが、この GooglePixel6A で, ですね、多分、星に合わせて、えー、スタックするやつと、風景に対してスタックするやつと、別々に合成して多分1枚にします。もうね、新成型写真ですよ、これ。新成型写真ですよ。っていうのを、スマートフォンの中でやってくれてます。 複雑な前傾だと結構こういうスタック処理って一眼カメラの場合うまくいかないじゃないですかそのセクエーターとかソフトを使った時ですね手前がちょっと複雑な形をした木で、えー、背景が欲しいっていうような感じの状況で撮ってみたんですけどまあ見事に一枚に綺麗にしてくれるんですよねすごいなと思いましたではいでちょっと設定の方話を進めていきましょうで えー、とこの星のマークが出てきたら4分露出できるんですけどシャッターボタンをこう押すと4分の露出が始まりますでそこからまあ4分間待つんですね動かさないで待つで1分経つとだいこうどんな構図で撮ってるのかなっていうのが表示されますなので、えー、と構図があーちょっと違うなと思ったら1分経った時にパッとこう表示された時にちょっとずらしてもう一回シャッター を切り直すみたいな感じで構造を追い込んでいくことができます。で4分撮影し終わると。写真が表示されるんですけど、そこからちょっと待つと、その4分露出した分の、その1秒間のタイムラプス動画っていうのも一緒に作ってくれます。写真を撮って終わりだけじゃなくて、このカメラの中でどう？あの？ 画像処理もでできるんですねで画像処理画面を開くとアストロっていうのがあるんですよでそのアストロをピッと押すとよりその星空の強調されたシャープネスの効いた写真に仕上げることができますまあもうあとはここから SNS にアップすればいいよっていう感じだねいやーまあこれは簡単ですよで三脚なんてさ、あのーまあ、自分たちが使ってるやつとかは結構大きいやつですけどミニ三脚とかね こういうミニ三脚とかで。こうやって固定してればさこれで撮れるわけですよ。で、ちょっと上向けてこうやってこうやって上向けてピッて押せばいいわけですよ。これこういうミニ三脚だったら旅行とかにも持っていけるんで何ですかね？その観光で綺麗な星空。そのカジュアルに綺麗な星空を撮影したいと思ったらうってつけの。ツールなんじゃないですか？これいやーすごい時代になったもんですね。 でまあ、このスマートフォンで星が撮れるんだったら、えー、成沢さんもこれでいいじゃないですかみたいな。星空写真家上がったりなんじゃないですかって思うかもしれませんが、まあ、これはこれでいいんですけど、そんなに簡単な話でもないですね。えっ、ー、と、こっちで撮影して一眼カメラとの違いですけども、やっぱり焦点距離の違いっていうのがあります。結構狭めですね。これ、何ミリなんだろう ?28 ミリとかそのぐらいなのかなうん。 ちょっと狭めの画角の撮影になります。で、焦点距離は変えられません。一応この Google Pixel 6A には、あのー、まあ、焦点距離を変える項目ってあるんですけど、1倍かなその特定の1つの焦点距離だけで、その天体写真モードが使えるみたいなので、もっとワイドに撮りたいっていう時は、これはできないです。はい。なのでそこは、一眼カメラの方がいいですね。 それから画質自体もやっぱり一眼カメラの方がまだまだ上です。ここはね、私はほっとした部分でもあります。これでバリバリいい写真撮れたら本当にもう一眼カメラがいらないなって、商売上がったりだなみたいに思いますけど、一眼カメラの方がまだまだ画質は上ですし、映る星の量とかシャープネスとかもちろん写真そのものの良さっていうのは一眼カメラの方が良いです。えー、一番ね、その違うなと思ったのはやっぱハイライトとシャドウの まあり具合ですかねこれね一応アメリカ持ってってたんですよこの間までアメリカ行っててアメリカで女子アツリー国立公園で撮影してみたんですけどまああのー、手前に女子アツリー木があって背景に天の川があってっていう構図で撮影したんですけど一眼カメラで撮影したらまあこういう感じでね後での画像処理で暗い部分をちょっと明るくして木の部分を。 見せてね、なおかつ星も明るく撮影するっていうのができるわけですけどこっちだともうシャドウ部分は潰れますねだから星空は映るんですけど風景部分の描写はなかなかかかきつかったですちょっと明るめのまあ郊外地というか街灯が少しあるような田舎で星空の綺麗な場所まあ今回富士山の山中湖っていうところで撮影しました山中湖って結構リゾート地なので 星は見えるんですけど、そこそここ街灯、ね、まあそういうところで撮影するとちゃんとよく映りましたあんまりディープなところに行って撮るのはやっぱり向かないですやはりねカジュアルにライトに星空を撮影したいっていうような、えー、場所での撮影っていうのはこれは向いてると思いますねはいというわけで、えー、この Google シック 6a です、ね A、のレビューというか使った感想をお伝えしましたなんかこういうねいろんな生活の一部になってるキーデバイスの中に星空が撮影できるっていう機能が入るっていうのは本当画期的だし、あのー、技術の進歩っていうのをすごく感じます私も1個欲しいなって思いましたね<笑>なんかいずれはねこうまあ動画の撮影とかでも iPhone とかさ えー、こういうスマホで撮るっていうのが手ブレ補正とか強力でいいっていう話になってるじゃないですかだからあのいずれはこう動画撮影用とか天体写真の SNS 投稿用でこういうのを1個専用で持つっていう日がもしかしたら私にも来るのかもしれないですね、まあ、そんな時を楽しみにして待ちたいと思いますはいそれではえ今日の動画はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねー